国家主席昨日習近平国家主席は大阪で安倍総理大臣と会談しましたその中で習主席は次のように述べました現在世界は100年に一度の変化を迎えておりグローバル・ガバナンス体制は再構築を迎え国際枠組みは変化が加速してい る, 国変が加速ている両国間加速演中日两国拥有越来越多共同利益和共同关切今年是中华人民共和国成立70周年日本也进入任何時代 我们要共同致力于构建契合新时代要求的中日关系使中日关系成为维护世界和平促进共同发展的重要积极因素。中方支持日方办好二十国集团领导人大阪峰会期待峰会发出为